はい、ということで今 回, ニューポケモン今回もニューポケモンラップやってきます。ははい、いよろしく、はい、ということでとうとうパート62で全リクエスト達成いたしました。 でこのパート63何やるのっていう話なんですよ。はい、でなんかパート62でさリクエスト全部終わってさ、まあ、終わっても良かったんだけどパート62ってう気に食わなくてパート64までやりたいなと思いまして64電動64なだけにということでパート64までやりたいなと思いま ということこで、で、ね、やるんですけれどじゃ、はい、の63と次の64何やっていくのって、うん、考えたらいろいろやり残してることあるんですけれど、はい、取り急ぎ全ポケモンの星から 星, 星1から星4まだ取れてないやつだけを撮りそう撮影し、えー、撮影過程を乗っけていこうと思います。はいととうことで ガレージからですけれども、まずはね。ーとりあえずガレージ。まあそうガレージね。取れてないニャースとかニャースだけだね。ガレージだから、うん、だからまあのなかなそういうの残っていきながら、ま、順番にね。半分に分けていきます。いますはい、半分ガレージから始まってでえっと火山と砂漠までやったらパート2は？ 64ねパート64はこれはねコラッのリクエストと同じように。 誘導させまししょう懐かしいな誘 導, し、うん、誘導なんていうの考えたことなかった。 誘導します、うん。そうしたらね、そをシャーってやるんだよ、その瞬間を。いいここるだけですあれだ。そう遠い。じゃあ、こっちに来るんだよ。ほら。誘導。じゃね。行ったんじゃないでも、あ、危ないででね。シャーってやって、瞬間撮るのに、カメラを構えいといけ お、気づいた。あ、う、あ、ん。あーあー、嘘つきになってた気がする。マジ。大丈夫っすか。今のでいいんだよね。そう、今ので。はーい。 なんで近くにやるんだから、行けよ。何。で。たぶ音楽かなんか鳴らして。踊ってるミツハニーを取れば、ミツハニーの星さんが取れるって。 イルミナに当ててね男に当ててあいがビークイーンを持ってくるから後ろ姿のビークイーンを撮るまずーン、ね、ビークイーン、ね、え、みんな踊る 踊, な踊る姿を多分イルミナとか当てて踊る姿を取るのかなみんなでそうそうそう音楽当てて ミツハニーシッシュれないかな<笑>も取れたけど取ってるいね、ジョー今だってりなくていい ビ B クイーンの星さんむずくねね、なんかねビ B クイーンがね、うん、登場してきてねこ光らしたら後ろから来てらズームするってスピード緩める緩めるのかなこの辺からずっととりるんだってそう何かね後ろにねいつはにが三匹映り込むプラス後ろ姿の B クイーンを撮るんだよ 今のできたかも。結構下に落ち着いたけど。ど今の行ってたべ。インフィア、ビリルい。ああ。ああ、いた。 あれ、うん、あ, れ あ, れ あ, れ あ, れあれ 1匹しかいない。 あ、ね、かんね別のトランジェルがいるんだけどあ、あ、あうん、おーお、き た, 来た三匹じゃないじゃんロ<音声>ケイリアにいるメストにメロディー聞かせた後クリスタフラワーにイルミナー当てる 行ってるか行ってるあっでもあ飛び込むあれを取れね今な水をやるからあっえっどうしたうんイルミナうんおーうーうー、うん、あ、うん、ああー、うん、泳ぐのあああああああああああああああああああああああああああああああ 泳いいいででではなななかかたしししも 全, 全3匹写しながらメガ山でしょあいやその こ, とでってこれこここれれれでブーって来て。 で、逃げて奥の中にいるアリアドスだけに。あ、待って。ちゃんとね。いるから。あ、いいのあれあったか。あったか。あったか。あったか。あったか。あっるか。あったか。あっるたか。ったか。あったか。 は動かないのはなぜというリクエストの流れですかねこれはねでタ、えー、グラージが沼から出てきたらイルミナを当てるタグラージにどうぞジーフアとそれはもう動かないのはなぜのキスリアから出てきた瞬間ならグラージでそのためには、ね、ジーフアにリンゴを当ててキスリアのキスリアったらこちらは分離いかず ラグラージュのおさんは動かないようになぜも途ラグラージュに乗ってくるだけですうん 川のミユか頑張って、ね、ぶら下がっている。 転がってる様子もあるんだけどあそれがはからまってる転がってる様子が3少し3と、うん、りあえず行きますでさらに同じようにして転がしたら3近くまで誘導したら1 りんごはてたら2だ。った 薬をね、飲んだ。 あそこに埋まってるサナヘビを落としててるるるををとしさせく当か 5cm、ね、0セン チ, 0センチ そ, ろそろあっ来<笑>た来た。来た お下がってよーいすういう戦いあー負け。できる 適当に音楽とか流したい。喜んでる。あ、あ、あ、喜んでるこれじゃない。音楽も入れなあかん。今のでチルタリスの星4おそらく。 で、早く。どこですか、ここ。ラスの上にいるね。ファイアローに。サーチ。サーチ。これ、これで。それで、星三のファイアローを。 探し あ, あそこだあそこに寝てるどうしたイルミナー当てた私 で,、ね、でねリンゴを当ててね残ってることこ撮影するとでリンゴを当てて残ってるこ と, をとこ撮影してで、えー、であそこらへんにリンゴをいっぱい寝 でねいいいっぱいね、出出てるでらら、たリザード<音声>ン が, <音声>、ね、ードが降りてくるから。 かなそろそろ。 で上に伸びている様子を撮影と回転する様子を撮影というのはどっちも撮影ですか。